次は登ります11時54分、沖津行き、9分の待ち合わせ、下り、11時49分、浜松行き、4分の待ち合わせ、お出口。